皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月1日。新年、明けましておめでとうございます。今年の初詣も、この生命の宮で行うことができました。いつもは1ゴールドずつ投げ入れている再い銭箱ですが、今日は2022ゴールド入れてみました。 ちまちまと進めていた特訓ポイント稼ぎですが、ようやくすべて終わりました。いつもの日課と集荷を地道にやっているだけで結構な稼ぎになりました。真相の迷宮で稼げたのも大きかったですね。これでお正月はゆっくりできそうな感じですが、明日は日曜日なので、また新しい集荷が始まります。みんな大好きパニガルムも始まりますね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。